はい直方市のえ SL 記念館前ですこちらも高輪市の資料館同様石炭専用の貨車が展示し一緒に展示してありますこちらは炭鉱付像ですね 専務1とあります、はい、しっかり連結してありますねはいもちろんしっかり施錠してありますから中は分かりません C11-131 そらく入れ替え用で使われていたものだと思われます かなり程度はいいですねでリフは穴が付けられてます開花の時は入られるように階段が取り付けてあります C11 は以上です。